ここかー、キラーは誰かなみんな一緒に頑張ろうね。キラーはヒルビリーだね。なんで立ち止まってるのお危ない。 あ、クイン浄化オッケーンえちょっと待って地下の真上でやられちゃったかこれはまずいんじゃないか ごめん一人は半分過ぎちゃうね。もともとキャンプだったのかな二人近づったら離れる理由ないな。ああ、まずい。あっくない。僕までやられたら全滅しちゃう。やっぱり確実に二人を処刑する気だね。 このまま二人持っていかれちゃうと、僕たちも後が辛い。なんとかして助けたいけど、入っていけるかなお伏せに目が行ってる今がチャンス。強行突破だー。二人とも逃げろー。 演奏をやめてくださいああこんなん無理ああああまあまあ2人助かって1人釣られるなら状況はマシになったよねエースその自信に満ちた顔は 猶予ありかなし、助けるの早いよ。さあロシアンルーレット開始です。どっちが選ばれるかなはい、選ばれたのは僕でした。送り1です。 心音がずっとしてるなーここでおさらばかお離れたメグーナイスタイミングありがとう。 ワンタッチで回復したのか、わらわら。ああ、ここ一人用だったね。もう一台どこにあるかなさっきすぐに助けてあげられてれば、ごめんねー。終盤だし、そろそろ気がついてもいいかな 家の電球がピコピコしてるから、ついてない発電機あるね。今誰かチェイスしてるのかなメグがチェイスしてくれてるね。今のうちに発電機ガン回しだ。通電、メグないェ早く脱出ゲート開けてあげなきゃ。 ダメだこれすぐぶっ飛んでくるぞこれは僕追をれてるおお、ナイス救助 こっちのゲートはまだ開けれてないんだよなーこれはすぐメグの方行くと思うから助けちゃおう。 やば戻ってきたあっちのゲート空いてそうだから猶予でなんとか言って猶予バばれてるからギリまで殴られなかったのかなメグが肉日べしてくれてる あれはどうなってるのもしかしてゲート開いてないまずいなぁ、助けられるかなは、待てよ、ゲート開いてるから、エースを助ければ猶予で無事逃げられるけど、このフックが開いちゃうから、メグがここに釣られてしまう。一旦様子を見よう。 未だエース逃げろーダメだ、きっとやりとげるでも、間に合わないまずい、地下に逃げようああ、逃げて飛べないでも結果オーライ めぐごめんよー肉壁できなくなっちゃっためぐえー、やったー一緒に脱出だー